「誰かの胸息もできない」「降り出す雨眠るように暗い」 この世界を生き抜くのならばどんな花を飾ればいいの信じたいくせに信じられずに無力で無意味な自分がそれでも心で泣くなこっちへおいでと 声が聞こえる「無限で無効な明日がそれでもどこかで待つから」「たったひとつたったひとつのたった一人たった一人の」 「半分しか分かり合えない」「この世界を戦い抜くなら」「どんな歌を歌えばいいの見つけたいなら」 見つけ出すまで無視して不毛な自由をそれでも嫉と叫んだ知ってるくせに知らんぷりをして無色で無機質な光をそれでももう一度探したたった一つたった一つの 一人だった一人の私はここ君だけの場所だ。 必ずある美しいこの星はすべてを隠してるけど 僕で無意味な自分がそれでも心で泣くんだこっちへおいでと声が聞こえる無限で無謀な明日がそれでもどこかで待つからたった一つたった一つのたった一人たった一人の 私はここ。